q n g o p ス高橋海斗24トシクストーンズ森本慎太郎25のだが情熱はある日本テレビ系の第1話は若林高橋海斗と山里森本慎太郎の出会いシーンからスタートあまりにも気まずい二人の空気が見ているこちら側にも伝わってきて居心地が悪くなるほどにリアルだった 二人それぞれの人生を振り返ると、びっくりするぐらいシュールなのだが、そのマイナス感覚、ちょっとわかる、という共感もあって、不思議な親近感を抱いた。四角高橋山が内包するネガティブな感情が爆発。高橋が演じる若林を見て、その振り切った役作りに続ゾ々クゾクした。極端に人見知りで。 超ネガティブ思考になると、こういう表情をするんだろうと妙に納得してしまう。人前に立つなどもってのほか、唯一、女子と交流できるという文化祭の実行委員なんて絶対にやりたくないし、自分を面白い人間だなんて思ったことはない、というマイナス方向の感情が強烈に放たれているのだ。表情は暗く力がないのに、目線だけはものすごく強いのが、少し怖い。 そして、普段は小さな声でぼそぼそ話すのに、感情が高まるとコップの水が溢れたようになる。それは、クラス投票で文化祭の実行委員を決めるときに、顕著に現れた。一番面白い、やつという根拠のない投票に熱中するクラスメイトたちを透明に眺めている若林と、春日と塚淳、木、三重。 自分には無縁のことだと冷めた目で見ていたが、若林の名前を書いた生徒がいた。これをきっかけに若林が面白いか面白くないかで喧嘩が勃発し、クラス全体を巻き込んで大混乱になってしまう。だけど若林はそれを他人事のように遠くから見ている。 この時の表情は見えないが、大混乱のクラスメイトたちと若林の背後からの葛藤を交互に見せることで、若林の感情が徐々に蓄積されていることが伝わってくる。そして、感情のコップに水があふれた時、誰よりも高く飛び上がり、声を絞るようにして叫んだ。俺は全然面白くない、から、と。 吐き出すように言い放ったその表情は、重圧を抱えた苦しみがあった。若林の表情、話し方、立ち姿、そのすべてが、演じる高橋の中にある黒い感情として流れ出して伝わってくる。こんな高橋、見たことがない。だけど、それが嬉しくて、ワクワクしてしまう。四角森本慎太郎が表現する複雑な心情が痛々しくて、森本が演じる山里は、 こんな男子いるかも、と思えてしまうところに、おかしみがある。進路希望に、何者かになる、と書いた山里は、自分がブレながら生きていることを自覚していた。好きな女子が文系を選択したら、自分も文系を志願するぐらいに軽率な自分にも、嫌気がさしていただろう。だけど、仲のいい友達に、山ちゃん、面白いから、芸人になったら、と言われて、 本気で芸人になることを考え始める。好きな女子が面白い人が好きと言っていたこともあり、峠工事に休み時間と時間があれば特訓を始める素直さが微笑ましい。ある日自分を試してみようと思ったのか、好きな女子と彼氏が入ったカフェに乗り込み、大胆にも隣の席に座る。そして冷たい水を飲み、意を決した山里が大きめの声で話し始めるのだ。 まるで、隣の席に聞こえるように、好きな女子に聞いてもらえるように話しているようだった。内容は、自分がいかにモテないかをつらつらと語る自虐ネタなのだが、好きな女子を笑わせることに成功する。くすくす笑いながら、山里くん、面白いね、と言ってもらえたことは、最高に嬉しかっただろう。そして、 彼氏と手を繋いで喫茶店を出ていく姿を見て勝手に失恋するのだ。なんだろう、まるで振られに来たみたいではないか。失恋の痛々しさ、笑いを成功した喜びといった侵略の感情が複雑に絡まった表情にグッとくる。 一緒にいた友達も言っていたが、この時の山里は最高にかっこよかったし、演じる森本がいかに丁寧に演じているかが伝わってきた。若林と山里、しばらくはそれぞれの人生を楽しむことになるだろう。いつか出会うその時まで、演じる高橋と森本それぞれの情熱ある芝居を堪能したい。文は多いし、そう。 四角末っ子コンビは行きぴったり、これから二人が絡むシーンが楽しみ。これから。